見せかけだけのライト持ってきました。呪いのトーテムなし、回そう。ネアが頑張ってくれてるから急がなきゃ。耐えてくれたなー。かぼちゃもらっとこう。 これ俺もバレてる俺に注意が来てる間に助けてくれダメかストライク警戒で放置してくれれば起こしたい。 戻りが早いストライクなしかーまずいなーこれだとネアが落とされてしまううーん厳しいお飾りライトでも邪魔ぐらいできないか ダウンするなら俺だ、ネアをなんとか逃がしたい。クローデットあとは任せた。俺の方には来ないか。クローデットがネアについてくれてるから、俺とユンジンは発電機ガン回しだ。 あとはネアを信じるしかない。俺になすりに来てもいいんだぞ。キラーに回してるところを見せて、俺かネアを選ばせるんだ。俺に来ればネアが助かる。ネアに行けば発電機が回る。ダメか。俺をネアだと思わせられなかった。 デッドロックが入ってるアドレナリンを持ってるかもしれない先に回そうアドレナリンなしゲート開けるぞ近くに寝合わない二人が戻ってきたってことは ゲートのの反対なのかもう一つのゲート側だったりしないかしまったこっちじゃなかった。ねあごめんな。これ飛んでこられたら間に合わない。発電機回しきった後治療してもらって。 俺だけでも肉壁べしに行った方がよかったかうーん難しい。